皆さんこんにちは。こんにちは、えー。今年は例年に比べて雪が多く寒い日が続いていますが、うんえー、そんな寒さにも負けない元気な佐藤市長にいいえ<笑>今月もいろいろな阿蘇市の話題をお伺いします。よろしくお願いします。ますさてまずは、えー、先月1月7日に行われた阿蘇市はい、はいはい、そうです、えー、市長はじめご来賓の方々また成人者の恩師の 方々などが、はいえー、多く駆けつけてくださいまして、はいえー、成人者も華やかな装いでとても賑やかな成人式だったそうですね。えー、あのすごく良かったですね。うんえー、特にあの大人の仲間入りをしたばっかりで、うんはい、あの新しい時代に向けて、うん、思いっきりあの扉を開いて、うん、新しい世界を作っていく、うん、そういうあの若者たちが、うん、大きなあの自分の可能性を持ちながら。うん あの269名、阿蘇市の場合は、はいうん、新成人の方おいででしたけれども、うん、あの一堂に、えー、募って、うん、そしてみんなでお祝いをし、うん、あの多く の, あの来賓の方々に来ていただいたす、うん、すごく良かったです、はいはいまあ、あの阿蘇市の成人式といいますと、うんえー、市長は式辞の後に成人者へのエールをいつも、はい、あの恒例で、ねはい、あのされていますが。ええ 今年はあのいろんなね、はい、あの話題の曲とかもきちんとあのおていらっしゃってありましたね。<笑>はい、ね。正しいより楽しい、正しいより面白い<笑>、うん、やりたかったことやってみよう、失敗も思い出。 という歌なんですけど、ねああいすはいあの、この歌は、うん、その前に式辞としてスピーチをあの述べさせていただいたんですけれども、うん、そのこの歌とそのスピーチの内容が、うん、あのいつもぴったりな歌を、うん、あの選びながらやっておりまして、うんうん、その思いがあの伝わってもらっておればいいなと。うん 思ってとにかくあの恐れることなく惑わず、うん、あのチャレンジをし、うん、トライをしていく、うん、このことがあの今みんなにあの与えられた全ての可能性のある、うん、そんな瞬間の時期なんですよということが伝わればと思っていつも歌を歌わせていただいて。 記念をしているところです、はいはい、あの市長の歌というのは成人式の時だけではなくて、はい、小中学校の入学式<笑>卒業式運動会とか、はい、まさに今年の成人者の方たちはそれをずっと市長の歌を聴いてこられた年代だったので<笑>思わぬサプライズプレゼントが。 そうです ね, ありましたねあの、今おっしゃったように、うん、ちょうど小学校入学した、うん、あそしてあの中学校、うん、あまたあの今日に至るまで、うん、あの成人の皆さん方が一緒に迎えられた、うん、あでもその時あの新成人の代表の方々からあのお返しの歌ではないんですけどやっぱり自分もあの恐れずそして感謝の気持ちを持って あのお返しに歌おう と,、うん、ということで思い切って、うん、あの歌っていただいたということはすごく感動しましたし、うん、やっぱそのようなあの若いあの皆さん方が思いっきり一歩を踏み出す、うん、そんなことを あ, のあそこでまたあのやっていただいたということはすごく頼もしかったし。うんうん あと思い出に残った成人式だったと思っておりますけど、うんはい、あの市長も思わずこう駆け寄って握手する<笑>いやいや姿で、ねはいえー、本当に印象的でした。えーあの この成人式の様子は WebTV あそでもニュースとして取り上げてますし、はい、それもですね「はい、TT」という歌あったんでしょ あ, あ, りま、ね、あれあの僕成人式の時、はい、最初歌おうと思ってしばらくあのトライをしておった歌だったんですよあそうだったん で, すでも自分で一生懸命やってもなかなか覚えられないし<笑>あの難しいしちょっとこれはどうかなと思ってそしてあの今回の「 あの成人式の歌に切り替えて、はいうん、まさかあの歌が出てくるとはですねだから余計感動しました最後までやっぱ歌い切ったというのが若い方とのアンテナがこうね、うん、共通してたんですよね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの思わぬ貴重の裏話が聞けましたが、えーはいはい、あの WebTV やそのニュースでも取り上げておりますので、えー、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います、えー、さて話題はちょっと変わるんですが、はい あの今年はです、ね、インフルエンザが全国的に猛威を振るっておりまして、ねまあ、ここ、阿蘇市でも小学校などで学級閉鎖も出ています、はい、あの市長、常々、健康が一番、健、は、康、いね、が一番、はい、といろんな場面でおっしゃってますが、はいまあ、阿蘇市の健康の状況について、今回は教えていただきます、はい、はい、そうですねあの、阿蘇市の場合は、うん、やっぱりあの自分の自らの体をちゃんとやっぱり検診をしておくということが大事だからということで。うんうん 住民検診を行っており、はい、その住民検診の中でも、特定健診と、うん、それから各種がん検診ですか、はい、そんな分けたところでやってますけれども、うん、やっぱりあの生活習慣病とか、はい、あるいはあの重度なあのどうしても病気にかかるということは、年に一度でもいいから、はい、ちゃんと検診をしていただいて、うん、自分の体のチェックをしていただくと。 だからそういう意味では、あの阿蘇市の場合は、うんあの、確か25年からだったと思いますけれども、はいうん、この特定健診等の推進によって、うん、住民の皆さん方があの理解をしていてもらったおかげで、うん、熊本県下 の,、うん、あの14市の中でも、はい、あの1位ということで、うんあの、なんとそれを保ってきてるんですけれども。うん ちなみにあの28年の時はあの大地震がありました、はいうん、そんな状態の中で検診を受けられるという方がひょっとすると少なくなるかも分かんない、はい、そんなあの大変な年でありましたけれどもおかげさまで。 44.7% ですかね、うんはい、約 45% あの、皆さんに受けていただいたし、それ20年の時と比較すると、はい、32.1% ですから、うん、すごくあのそういう意味では検診を受けていただいて、上昇しているとい う, う,、ね、ということですごく良、うんまあ、かったなとあの思ってますけれども。うん とにかくあの糖尿病から出てくる、うんあのこうえー、病気とかですね、はい、あるいはあの心臓病とか、うん、あるいは脳卒中とか、うんうんうん、やっぱそういうあの重度な病気にかかられる中においても。うん あやっぱり、えー、そういう人民健診を、うん、特定健診を、うん、あの受けておられない方、うん、特にあの診療の病院でも、うん、なかなかそういう診察を受けておられない方というのが、うん、確か900人ぐらい、うん、おいでだったと思います、うんはいまあ、そういう方々がやっぱり重度なあの病気にかかって、うん、あ思わないあのこう伏せたりとかいうことになったりして、うん、生活を楽しむことができないと。うん よりあの便利なところで検診を受けていただくように、うん、そういうあのシステム作りをしておりますので、はいまあ、ぜひとも受けていただけるとありがたいし、うん、あ生市としてはまだ 55% の方が、うんまあ、それでも受けておられない方がおいででありますから、うん、しっかりとその1年のうちの1日だけ時間を空けていただければす、ねうんうん、あの全て必要なところはあの検診を検査を。はい していただくということになっておりますので、うん、あの自分の体を大事にしていただきたいなということを思って、はい、あの今推進をしているところです。はい、あの本当にこの受診なんですけれども、うん、受診した後はですね、あのアソシエイクションの保健師のマスがそうです、ね、あのデータを保健指導までしてくださると聞いております。はいうんうん、あの。 ここ最近でポイントが上昇してますね。ポイントが上がってきてるからですね、はい。またさらにですね、えー、あの長寿のアソシを目指して。ね、<笑>せっかくあの自分がいただいた命ですから、うん、健康でして毎日毎日のやっぱ生活を楽しむ、うん、そんなあのこう一日一日を過してほしいと、はい、していただきたいなという気持ちで、うん、しっかりとあのそういう特定健診を進めておるところです。うんうん、はい。 あの平均受診率、県内のですね、うん、あの全市町村10ポイント以上も上回って。いるなのそうですよね。はい、あの四、うん、月以降の、うん、あの年に一度検診がありますので、うん、皆さんぜひあの、はい。積極的に受診をしていただきたいと思います。で, すはい、では、えー、ここで市長恒例のクイズをお願いいたします。はいうん、そうですね、はい。あの、氷はもうこんな、あの寒い時、うん、この麻生市の中でも。 たくさんの見どころがありますけれどもそのうちもうすっかりと定着をしてきたのがなんとあの自然の中での造形美寒ければ寒いほど氷の素晴らしい姿が作ってくれるそんなところがあります。そここを直に見ることができますし あのその氷瀑を見ることができる、うん、その場所の名前は何というところでしょうか滝です ね, ですねこれは九州の中でも、うん、なかなかそういうあの素晴らしい、えー、氷の造形を見ることができるのは、うん、この滝だけだと思いますので、うんはい、どうかたくさんあの応募していただければと思います。はい えヒントはですね阿蘇市一宮町坂梨地区で見ることができましてちなみに今の時期1月13日から夜のライトアップも始まっております2月末までの毎週土曜日午後6時から午後8時までの2時間、えーえー、地元の有志の方古賀のあ失礼しました<笑>ここ<笑>地元の方たちで作る観光組合の皆さん、えー のおかげでライトアップも見ることができますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。ライトアップもすごいんですよね。ですね僕も二回ぐらい見に行かせていただきましたけれども。うん、あの地震以降、うん、久しぶりの、はい、あの再開でライトアップになってますので。うん、また機会があったら、是非とも見に行っていただければと思います。うん、はい。はいえー 今月のようこそ視聴室1月7日に行われた成人式の話題とそして阿蘇市の皆さんの健康の状況について視聴にお話を伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたクイズの正解者の中から抽選でヤギ農園から紅ほっぺ4パック入り1箱を1名様にプレゼントしますほっぺが落ちるほど美味しいことから命名されたイチゴで 阿蘇語学の麓にあるヤギ農園で、原農薬栽培で育てられています。糖度が高く、酸味とのバランスもいい、今が旬のイチゴです。こちらは、オンラインショップ、阿蘇モで取り扱っています。ご応募は、クイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは、2月28日水曜日。 午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。市長が普段からよく言う健康に関するセリフは何でしょうかの答えは健康が一番、元気が一番でした。たくさんのご応募お待ちしています。